皆さん、こんにちは。筑波大学の荒谷です。これは、プログラミングチャレンジ第2回、データ構造です。今回のビデオで、非正形データ構造、ノンリニアデータストラクションについてを少しだけ話します。今回のビデオが、えっ、ー、と、教科書のセクション 2.3 に参考してください。で、えっ、ー、と、非正形データ構造ってどの話かというと、あの、気構造で実装されたデータ構造、 についてをお話しします。つまり、なんか balanced tree とか、red-black tree とかですね。まあ、あの、これは何が役に立つかというと、何かの機能をすごい早くされる。例えば、あの、priority queue が、えっと、一番 最, 最大値を早くチェック、アクセスすることができます。セットが、あと、すごい数が多いのかの、えっと、 アイテムをあの早くはサクセスすることができます、まああ の, このデータ構造はキーで実装されているんですが、まあ、実際に、えっと、私たちが使うときには、えっと、基準ライブラリー の, デのままで使いますのであのプログラミングコ ン, テクストコンテストの環境にはほとんどの場合がこのデータ構造を実装することが必要はない。なのでこのビデオはちょっと短いになるかもしれません。ですね。 ただし、えっ、ー、と、実装が必要はなくても、なんか実装方法が理解すると、そのデータ構造が何ができるかど、何ができないか、どの時には使えばいいのか、で、もっと深く理解することができますので、まあ、ぜひ皆さん、なんかその、キ構造については、えっ、ー、と、2年生のデータ構造の資料を見てくだ、もう一度見てください。あと、このビデオの最後には、まあ、ちょっと役に立つなサイトも紹介します。 まあ、まず、ちょっとデータ構造についてお話し、簡単にお話ししましょう。一番役に立つ、今回役に立つものが、あと、プライオリティ y q です。プライオリティキ q ー何かっていうと、えっと、ま、Q に近いんですよね。なんか、えっと、p ッシュとポップが入ってますが、でも Q と違って、p ッシュとポップするときに、プライオリティキ q ーは毎回、あの、内容の値の順番を入れ替えます。順番を入れ替えて、 ポップするときに上からのアイテムをポップするじゃなくて一番値が高いアイテムをポップします。で、パッシュするときにまあその値の順番を並び替え す, する。例えばこのコードを見てみるとえっ、ー、と、プライオリティ Q をなんか正規化してであと、このペア4つを、えっと、パッシュしてます。で、ペアが数字と名前が両方が入ってます。 で、えっ、ー、と、いろいろな順番で入っているんですね。100と10と20と2000をバッシュしましたんですが、最初ポップしたときに、えっ、ー、と、2000があるものをポップされました一番高いです。で、2回目ポップしたときに100をポップされました。ですね。こんな感じで順番。ちなみに、えっ、ー、と、ペアを順番にすると、 まず1番目の値が出てきますが、まあ、もしかして例えば100を2つがある場合だと、えー、と2つ目の値の順番でポップされます。まあ、あとこの場合だとアルファベット順になります。あの、プライオリティキューにデータを入れることは、えーと、O log N で考えてください。データをポップすることは O of 1で考えてください、まあ。O log N は結構早い。 ですので、いろいろなアルゴリズムに役立てます。プライティキューはどこだけ使うかというと、まあ、具体的にというとあの、データ処理しながら、えー、とデータの順番を守らないといけないアルゴリズムというと、ダイエクストラ法が p、えー、ラ i o r i t y q u で実装すると、まあ、すごい簡単に実装することができます。あとは、ミニムスパ u ニングツリー、i n g 法とかクルシカル法も p、えー、ラ i o r i t y q u で簡単に実装することができます。 ダイエクストラとミニムスパニングツリーがグラフの授業の時にもう一度なんか詳しく説明します。で、今日はもう一つあと話したいデ ー, タあとデータ構造についてなんですけどあと、これはセットとマップです。セットとマップが何か使うかというと、あのデータが多い場合だけで、 データが多い場合で、えっ、ー、と、そのデータの内容がバラバラの場合です。あの、まあ、前回のビデオでバケットソフトについて話したんですが、あの、データが多かったんですけど、データの範囲が、えっ、ー、と、狭かった。データの範囲が狭いですと、あの、単純なアレイで、あの、そのデータを一個一個で保存するじゃなくて、そのデータの種類、このデータはいくつかあるか、このデータはいくつかあるか、このデータはいくつかあるか。 その方が、えっと、早いなんですけど、あの、データの内容がバラバラだとそれができないので、そうするとセットとマップがどんどん役に立ちます。ですね。例えば、こういううな問題を考えてみてください。2つのセットがある。それぞれのセットのサイズが10の7乗ですね。で、えっと、セットの内容が、それぞれのアイテムの内容が10の12乗の整数です。例えば、ID と考えてみてください。 で、その二つのセットが、えっと、リピートの ID が入っているかどうかをチェックするには、えっ、ー、と、まあ、何かプログラムを書きたい。ですね。あまあ、一番単純な考え方は、両方のセットをソートして、で、少ない方から、えっ、ー、と、同じかどうかをチェックすることです。これはとても単純なんですけど、セットが大きくすると、まあ、ちょっとタイムリミテッドエクシードになってしまいます。その場合すると、えっ、ー、と、ソ、セット、 使うえっと、セットとマップを使うと、まあ、あの時間内で進、えっと、ることができます。えっと、C++ の中で、セットとマップが四つ、基本的に4つの種類があります。アノーデルセットとアノーデルマップとセットとマップ。何か違うかというと、アノーデルセットとアノーデルマップが、検索と、えっとまあ、データ入力とデータ削除が O of each で、できます。ただし、えっ、ー、と、データの順番を守らないですね。データの順番が本当に予想ができないデータ構造となります。データの順番が重要ではない場合だと、まあ、これはすごい便利ですね。で、セットとマップの違いが、セットが値だけを、えっ、ー、と、ストアしています。マップが値と、まあ、その値がキーとして考えて、で、そのキーに対して、その何かのデータを、えー、と保存します。 です。あの、アンノードじゃなくて、セットとマップの場合ですと、まあ、アンノードセットとアンノードマップと同じなんですが、順番のデータも保存します。ですので、例えば一番小さい値から一番大きい値で、えっと、歩きたいときだと、まあ、セットとマップすることができます。ただし、その代わりに、あの、アクセスと入力とし、えっと、削除が OF オオログ N になります。まあ、まだ早いなんですけど、えっと、o f 1にではないので気をつけてください。 で、ちょっとなんか、プログラミングの例を挙げると、これは、アンノーデルマップについてをちょっと、なんかそのアクセス、えっと、実装方法を見てみましょう。まあ、あの、C++ ですと、それぞれのインクルードがあります。アンノーデルマップとアンノーデルセット、マップとセットのインクルードがあります。で、えっと、タイプを見て、で、えっと、マップが2つのタイプが必要ですね。キーのタイプと、えっと、データのタイプ。 で、これはキー、この場合キーは、えっと、ストリングで、で、データが何か。例えば、これは成績ですね。で、ジョーの成績は78。で、フェレックスの成績は82。で、グレイスの成績は75。で、アクセスするときに、なんか、たぶで、あの、オーダー、順番がないので、for で指定すると、まあ、本当に、えっと、混ぜてる順番で、for 出てきます。 で、プリントするときに、なんかその、これは O of 1ですね。マッパスティーヴィンだと O of 1でスティーヴィンの成績をアクセスすることができます。で、えっと、キーの存在をテストすることもできます。マッパファインドが、あと、アンディが、えっと、が、えっと、マップに存在するかどうかっていうことです。で、マッパクリアが、えっと、データを削除、全、全てのデータを削除すること。 じゃあ、ノードじゃなくて、えっと、順番付きのマップセットの例を見ましょう。まあ、結構似てるんですよね。なんかそのファインドもありますし、まあ、ベギンとかもできます。ただし、ループすると、あの、そのローアバウンドとかアッパーバウンドすること使うことができます。ローアバウンドが、えっ、ー、と、77の一番低い値とか、アッパーバウンドが一番高い。で、なんか、ベギンからローアバウンドすると、なんか69と75のデータが出てきます。 ロワーバウンドからエンドにすると、まあその、ロワーバウンドより高い順で出力することができます。で、えっ、ー、と、これについてもう少し見たい方の場合だと、まあ前と見たい通りに、なんか教科書の GitHub でその使い方の例のコードがあります。ですね。Priority q のコードがここで、Unordered ト と, と Smart トがここあります。 あともう一つのサイトちょっと着目したいなんですけど、この v i s u a l r o ですね。この v i s u a l r o が、えっと、こういうふうな感じのウェブサイトです。あの、ま、教科書と関連するウェブサイトなんですが、いろいろなデータ構造の、えっと、テストすることができます。例えば、Binary Search キーですると、 これをちょっとスキップしたいんですが。はい。えっと。はい。ここだと、なんかそのデータ構造をチェックすることができます。もう少し大きくすると。はい。で、えっと、このデータ構造は、例えば、新しいデータをインサートするとき。えっと、77。この、これをインサートすると、 なんかこういう風なアニメーションが出てきますので、一をインサートしました。で、次は77をインサートしました。ですね。アニメーションが行って戻ることができます。で、コード、シードコード、麦コードもここにが入っています。で、そうすると、なんかそのいろいろなデータ構造の、あの、働き方、働き方を見ることができますので、まあ、ぜひ、 あのデータ構造の、えっと、理論を復習するために、えっと、このデータをベ、このサイトは便利でしょう。では<咳>あの、まあこの、今回のビデオはここまでです。ありがとうございました。